遺伝系の森ですよろししくお願いします、えーはいえっと我々が作っているデータベースは、対象は微生物、特に幻覚生物を対象としています。幻覚生物自体は我々の目には基本的には見えないものなんですけれども、非常に地球上のいろんなところに存在しています。 で特にバイオの分野にもとどまらず、まあ、いろんな分野と連携、例えば建築だったり、あとは様々な、もちろん医療系もそうですけども、農学系とか様々な分野と連携できるようなポテンシャルを持っています。で特にまあここ数年、まあ、10年ぐらいですかね、微生物群衆、マイクロバイオームの研究、特に人マイクロバイオームだったり、あの土壌とかそういうマイクロバイオームの研究が急速な勢いで進展しておりまして、まあ、この下に書いてあるグラフは、元気配列、 DNA の延期配列の国際的なレポジトリである DDBJ、これ遺伝圏にありますけれども DDBJ だったりヨーロッパの ENA、NCBI、あとはアメリカの NCBI で基本的な論文で延期配列データを新規に出す場合というのはこれらのレポジトリに登録する必要がありますけれども登録して一般に公開する必要があるんですけどもそこにレポデポジットされて公開されたマイクロバイオームサンプルでこれ1個ずつが新型シーケンサー由来ですのであの基本的にはすごく 数十万本とか、それぐらいのほうが1サンプルなんですが、大量にもうデータが出てきているわけですね。すでに400万サンプルを超えています。で、我々はこの大量に出てきるマイクロバイオムデータについて、またあとは個別の菌のゲノムデータですね、まあ、それらを合わせて、特にゲノムに紐づくような情報を集めて、microbeDB.jp という 微生物の統合データベース。これは目的としては微生物のエンサイクロペディア。とりあえずこのデータベースに行けば微生物については大体何でも分かるっていうようなデータベースを目指して、この10年間ぐらい作ってきていました。で、イクロブ o b e d b で特に微生物の群集について検索がしたいような場合っていうのは、今はこのマイクロブ b e d b のページに行ってあの、マイクロバイオの検索をしていただくことはできますけれども、 土壌だったり、あとはいろんな病気の名前とか、pH とか温度とか、いろんな環境のメタデータを使って、様々な微生物群集の数十万サンプルのデータっていうのを絞り込んでいくことができて、それらを系統創生、まあ、どういう菌がどれくらいいるかっていう情報だったり、あとはどういう遺伝子、機能がどれくらいあるかっていう情報を、互いに比較解析はウェブ上でできるようになっていますで。同様なデータベース、マイクロバイオムだったり、個別のゲノムについてのデータベースというのは、 我々日本だけではなくて、アメリカだったりヨーロッパも非常に有名なデータベースをいくつか作っておりまして、それらのデータベースと比較しても、我々のデータベースもサンプルの数だったり、あと持っている機能っていうのは引けを取らないようなものになってきております。で、まあ、このマイクロバイオムについては、何とかデータベースを作れたなと思ってたんですけれども、ここ数年で、ちょっとマイクロバイオムについて、割と新しいタイプのデータが急速に出てきて、 非常にに使われるようになってきてきます。まあ、それがこのメタゲノムアセンブルドゲノム、m グ g と言われるデータでして、これ何かというと、メタゲノムから個別菌のゲノムを再構築して、ゲノム配列として使うというようなものでして、まあ、それが m グ g と呼んでますけれども、まあ、要はゲノム配列ですね。ただ、通常普通にメタゲノム解析をするような場合というのは、ショートリードだったり、ロングリードのデータを読んで、まあ、それを コンピューター上でアセンブルして長くつなげて、ただ当然ながらそれは完全ゲノムにすることは難しいので、そういう短い配列を使って、なんとか、あの、遺伝子機能蘇生だったり、系統蘇生を予測して、メタゲノム間で比較するっていうようなのが普通のアプローチなんですが、マグを作るようなアプローチでは、ビニングというバイオンヒバテックスの解析を、ステップを一つ加えます。アセンブルするところまでは同じなんですが、その後に、微生物のゲノムは、ゲノムの DC 含量 例えば 30% ぐらいから 70% ぐらいまで非常に幅広く系統間で違ってたり、あとは個々の使用頻度なども違ったりしますし、当然群衆中の存在量も違っていますので、それらの情報を使って個々の微生物、群衆中に存在する個々の微生物のゲノムをコンピューター上でクラスタリングすることができるんですね。そうしてまあそれらクラスタリングして、これは同じ生物由来の配列でしょうというようなことを1個ずつまとめていく作業をして、 その結果としてマグを作ることができますで。そういうことを簡単にできるようなツールもたくさんもう出ています。なのでやっていることとしては、微生物の延期配列データにまあ頻度情報とか紐づいたものについて、機械学習のいろんなツールを使って、配列のクラスタリングをしていって、ゲノムごとにまとめていくという作業をするんですね。まあ、それをビニングと呼んでますけども、その結果としてマグが出てきます。 でそうすると、マグが出てくると、遺伝子の機能組成とか系統組成っていうのを解析は基本的にはせずに、もうメタゲノムの全体像、系統蘇生、遺伝子機能組成を議論するのではなくて、優先系統、そこに存在する菌のゲノム配列をもうダイレクトに解析して、比較ゲノム解析をするっていうようなことになってきます。それがここ数年で非常に流行っていて、まあ、微生物の特にモデル生物じゃないような微生物を扱うような、特に群出中の微生物を扱うような研究、 でではほとんどこのマグを使った研究が主流になってきています。で例えば、2017年、初期の頃のマグ解析ですけども、その頃もまも 数, 数百メタゲノムデータから8000ぐらいのマグを作って、8000ぐらいのゲノムですね、を作って、1個ずつのゲノムとしてはそんなに精度は良くなくて、まあ、コンティグ、断片配列として200本ぐらいとか100本ぐらいの配列。 から な, っていてまあ、なので、なので完全ゲノムではないんですが、まあ、それらを使って、いろんな遺伝子コンテンツだったり、まあ、どういう系統が環境地に存在するかというのを解析したり、人腸内だったり、人の皮膚、あと人に共生する微生物のマグ解析で、これの場合は、15万ぐらいの微生物のゲノム、マグを作りましたという研究ですけれども、まあ、そういう研究がボコボコ出できているわけですね。 で当然ながらそのゲノム配列が分かればそこからゲノムの配列を使って系統樹を推定することもできるのでゲノムを使って実際 の, その菌自体は単理も培養もできていないんですけれども地球上に存在する微生物の全体的な系統樹を推定することができたりしますので、まあ、そういう系統をのデータベースにもできていますで。同様に配列だけで割ってで菌の。そうです 生理活性とか分かんないんですけども、配列だけから名前を付けましょうという動きも活発化してきていて、まだこれは完全には正式な名称としては金の名前としては認められないんですけども、まあ、状況が上空ですので、おそらく今後、配列から金の名前、正式な名前というのも定義されることになると思います。まだなぜそういう必要性があるかというと、現状、微生物、原核生物の正式な名前を付けるときというのは、 管理して、培養して、生理活性を記述して、論文として報告して、初めて正式な名前がつけることができます。で、この表の左側の数字というのは、ファイラムからスピーシーズまで、微生物の系統、原核生物の系統で、9月ですけども、9月の時点で、正式に記述された、記載された系統名を表しています。その数ですね。で、種に関してはだいたい2万2000。で、ファイラム、門については42問、もう、 正式なものとして定義されているんですけども、一方で、メタゲノムからゲノムを再構築したマグデータを使って、同じように、系統的にどれくらい近いのかっていうのを配列の距離で見ることができるので、それをもとにして、ファイラムだったり、スピーシーズを定義した場合、どうなるかっていうと、まあ、だい大体い数倍、種だったら6万5千で、ファイラム、非常に違う配列が系統ですけども、まあ、それらがカテゴリーとして166っていうような、もうすでに 培養できていて記述、正式に記載できたものとはもう数倍多い系統というのがもうすでに仮説的にではありますけれども、マ、ま、グから定義できている状態になっています。なので、微生物の個別のモデル生物を扱う上では、ま、だこちらの培養の方でもいいんですが、微生物の多様性、例えば特定の自分が興味ある遺伝子がどういう系統が持っているのかっていう情報だったり、あとは系統的に微生物にはどれぐらい多様なのかなど、 あとは特定の変なタイプを持っている微生物がどういう系統にいるのかっていうのを解析するような目的には、もう左側ではなくても右側のマグのデータを使った解析というのが、まあ、どんどん主流になってきている状況になっていますで。そういう状況ですので、で、このマグデータについてはまだなかなか、特にデータについて、マグデータも個々の論文では、いろんなマグデータっていうのを いろんなレポジトリ、もちろん ISGC も入ってますけれども、それ以外にも FigShare だったり、ゼノ n みたい、あとは個別の研究者のウェブサイト等にマグデータを置いているだけっていうようなこともあって、マグデータは非常に散在しているので、それらのマグデータを集めて、一つの大きなマグのデータベース、あとはそこにマイクロバイオンの普通の系統組生や遺伝子機能組生のデータも含めて、一個のデータベースを作りましょうというのが、この研究開発の大きな目的になっています。 今まではマイ m i c r ビ b ドと j p の方で、個別のメタゲノムであったり、16S サンプリコンなどのサンプルの系統組成や遺伝子機の組成のデータを整理してきましたけれども、そこに、メタゲノムからゲノムを再構築したデータのぼなのでゲノムデータベースですね、の方も合わせて、一つの大きなデータベースを作りましょうとしています。 マイクロバイオムデータハブという名前で今作っているところでして、まあ、この URL から今年度末、それとってもあと数か月後ですよね、に公開、テスト版を公開予定です。でプロジェクトとしては私が代表で、基礎生物学研究と東工大と東大のグループが連携して作っております。では、どういう研究開発をやっているかというと基本、まあ、ここにずらっと列挙していますが、基本は、まあ 個別菌の今まで培養できてゲノムが決まっているような個別菌のゲノムとメタゲノム由来のゲノム、マグを統合化して一つのデータベースで一つのデータベースで両方とも検索できるようにしたいと考えています。その際にマグについてはあくまでコンピューター上で作られたバーチャルなゲノムですのでそれが正しいかどうかっていうのは保証はあまりないです。なのでそこのクオリティチェックはきっちりとしないと実際には存在しなくて間違ったゲノム配列があると仮定して 解析を進めてしまうことになってしまうのでここは気をつけてマグのクオリティチェックというのをきっちりとした基準でやっていこうと考えています。あとはやはりメタゲノムデータだったりマグデータというのはこれは実体自体は我々はまだ分からないものなのでじゃそのマグデータから何か面白い遺伝子に見つかったとか面白い系統だと思ったとしてもそこを実験的にそれを検証することができないわけですね。でそれを検証可能にしようとするとどうしてもリソース ですね、金株リソース、日本でも JCM さんだったり NBRC さんとか、いくつか大きな金株保存機関がありますので、そこのデータと連結して、金株保存機関の人たちもゲノムを今、たくさん決めてますので、そこのゲノムと割と近いマグであれば、そのマグとゲノムを、金株のゲノムを連結して、一緒に検索できるようにしたいと考えています。 なので、マグを中心としたマイクロバイオムデータを整理したデータベースとして、マイクロバイオムデータハブを今現在開発を進めております。では、ま、こマイクロバイオムデータハブ、どういう検索だったり、どういう使い方ができるのかというのを、これから2枚のスライドで説明していきますが、まずはプロジェクト単位ですね。で、microbeDB.jp の頃は、サンプル単位で検索をしていました。ただ、今マイクロ、マイクロバイオムのサンプルというのは、たいもう400万サンプルとか500万サンプルぐらいもあるので、 例えば、人町内で検索しても、100万サンプルぐらい当たってくるわけですね。100万サンプルヒットしたからといって、じゃあそれ全部見るかというと、普通は見ないので、ある程度、研究ごとにプロジェクトとしてまとめて、それでまず検索をして、でその後、各プロジェクトで興味があるプロジェクトについて、そのサンプルを詳しく見ていくというような2段階の検索をしたいと考えています。ので環境情報だったり、どういう宿主とどういう病気由来なのかというので、メタゲノムデータを検索していく。こちらは普通の 系統組成や遺伝子機能組成の検索の入り口ですでもう1個はマグデータですね。マグデータと個別の菌の完全ゲノムだったりドラフトゲノムというのをでゲノムを検索するんですが、まあ、系統名でゲノムを検索したり、あとはマグの精度で検索したり、どういう環境から取れてきたゲノムなのかというのを環境情報から検索したりします。でこれをマグと 普通の個別菌の単理菌のゲノム、両方を合わせて検索できて、もちろん 両, 方両者は区別できるようにしますけれども、ゲノムの検索というのを担当したいと考えております。はい、以上、まとめますと、m i c r o d b j p ではこの10年間ぐらい、微生物の系統、個別のマイクロバイオムのサンプルの系統組成や遺伝子系統成っというのを中心にしてデータベースを作ってきたんですけれども、そこに、ここ最近で MAG という新しいタイプのデータベース、データまあ ゲノム環境から取れてきたゲノムですけど、データが加わったので、まあ、それら2つを合わせて、新しい、また新しい デ, データベースを作ろうとしています。で、今までは microbeDB.jp はこの URL でアクセスできたんですけど、microbeDB.jp のいいところっていうのはそのまま受け継ぎつつ、UI だったり、まあ、データの中身っていうのは結構変えて、m i c r o b i m データハブとして今年度末にこの URL からアクセスできるようにしたいと考えております。まあ、私の発表は以上になります。ありがとうございました。